これは、小林さん、ありがとね。小林さん、どうも、すみう、ね、あれですよ。小林さんの動画見たんですね。うん。あそこから来ましたよ。福島のいわき。五人であ。本当に。あの、ジョブハーヤセンターってあるじゃないですか。あ,、はいはい、あそこのすぐそばなんだって。はい。どうしても、あの、感覚してきました。お嬢さんと。 やっ て, て よ, よかったね本当にありがとね<笑>小林さんんのおかげで、ねね、すみません、うん、今日はそれからいつもくらいの世 田, 世田谷の共同の人、うん、西新井の人それから千葉の人、うん、そ れ, 人、はい、それはやっぱ小林さんの動画と話したみたいですよその千葉の人あのね、はいあの そう書き込みでね、はい、あの言葉でんんだけどか、はい、やり取りしたっておこ夫ですか で、さっきと同じでいいのはんないか今日、ね、うん、昨日は野球場で来れなかったんですよ。うん それでおとといは忙しくて早くなくなっちゃってさ、はいはい、で小林さんとこ電話入れたんだけど、はい、通じなかったの<笑>ひ昼間ねそうそ う, そ う, そう昼間ねあの電話もらってありがとうねっつって、うんうん、あの、電話したんですけど、うん、本当にありがとうですよいえいえいえ明日もまたや行こ 今週3回、明日のもんが は, はい、はい、ませ、うん。<笑> みんなくなっちだれいや、ま、だたいいま麺はあるんだよ。はい大丈夫ですな かな<笑>お疲れさんです。 I think I'm a huge star.